一日5回背伸びするだけでお腹がぺったんこになるってご存知でしたか実は体って四方八方動くようにできてるのに日常的には一方向にしか使ってないんです。要するに体をいろんな方向に伸ばすことによって姿勢がまた良くなるんです。中でも大切なのがお腹を使う、もも裏を伸ばすこの二つをすることで確実にお腹がべタばらになり、反り腰が解消されて猫背やポッコリお腹下半身太りが早く解消されるんです。万歳した状態で立ち上がって とにかく体を上に引き伸ばしていきましょう引き伸ばしたら力を抜きますさあ頑張っていきましょうと引き伸ばしたら力を抜きましょうメリハリが大事です引伸ばしたら力を抜きますとにかく遠くまで体を持ち上げてくださいお腹をしっかり引っ込めて筋肉を伸ばしていきましょう おを引っ込めながら伸ばしていくイメージです手伸びはすごく大事です手を下に伸ばしながら体は上に引っ張りますその状態で手を振りましょうできれば指をしっかり伸ばした方がいいです肘伸ばしてしっかり手は下に引っ張って体は上に引っ張りますお腹をしっかり引っ込めると腹筋も結構効いてくるんでしっかり意識をして腕を振りましょうお腹引っ込んできますよ 体の中心からひねってる感じです。顔も動かすと目が回る場合があるので、目が回る場合は正面だけ向いて腕を振りましょう。あと少しです。はい次は手はバンザイで足を上げます。体をふーっと上に引っ張って、途中で足を入れ替えます。背中をしっかりね引っ張って、ふーっと体を引き上げて。 これ反り腰解消にすごくいいので頑張ってやってみてバランスをとりながら体を上に引っ張りましょう肩が痛い人は無理しないでねお腹、背中しっかり伸ばしてください体を引き伸ばすことで身長も伸びるしお腹も引き伸ばされて引き込んでくるよ OK 次は片足前に出しましょうつま先を上げますこのまま胸を張って 前かがみになったら、戻りましょう後ろの足は少し曲げた方が行いやすいですいきなり伸ばすと痛いから、ゆっくりでいいよとにかく、ふくはぎ、ももの裏、お尻を伸ばしてます体を起こす時は、しっかり胸を張って起こしてくださいぐーっと伸ばしたら、戻しますももの裏をしっかり伸ばしましょうここが硬いと、反り腰になります したら変わりよ。深い伸ばすことでお腹がスッキリしてきますので。こ、は、れ、い、OK。反対も一緒です。行ましょう。少し痛いかもしれないけど、お風呂上がりにやったり、毎日続けるとあんまり痛くなくなって楽しくなってくるよ。前にかがんときに腿 の, の裏、膝の裏、あの辺が伸びていればバッチリできてます。つま先はしっかり上げてください。呼吸に合わせて動くと痛くないよ。 日々硬くなっている筋肉なので、しっかり伸ばすとね、体のラインが良くなってきますんで。あれオッケー、次は寝て行います。まずは手足を楽にして、万歳しましょう。しっかり体を引っ張りましょう。今は腰に隙間ができてもいいです。とにかく引っ張りましょう。しっかり背伸びしましょう。 どどんどん引っ張りますお腹を引っ込めるとしっかり伸びるよちょっと腰が硬い人は腰プルプルしてみてくださいちょっと緩みますぐーっと引っ張りますかかとでね少し遠くに歩いていくるようなイメージ今度は片足上げます膝をできるだけ伸ばしますつまあ、先上げますこのまま手を上に伸ばして体を少しぐっと起こしましょう 背中が少し浮くだけでいいよこの膝が伸びない人はほっこりお腹の姿勢になってますしっかり膝をね伸ばして体を前に起こすことができればおも裏、お尻、と背中、ストレッチすることができます少し膝が曲がるくらいならいいよこの一種目だけでもお腹が伸ばれるので超大事な種目で オッケー、反対も一緒です。グッときたら戻ります。手を遠くに伸ばすようなイメージです。つま先を起こすとめちゃくちゃ伸びるから、たまに足の甲を伸ばして和らげてもいいよ。たまにつま先を起こしてまた伸ばしてみてね。自分のペースでいいからね、頑張っていこう。足がだるかったら少し持ってもいいで、ね、す。 毎日やると3日目ぐらいから全然余裕になってくるからそれまでは頑張ってみて、えー、今度はバンザイした状態で膝とつま先ピッと起こしてこのまま足をね足を起こすというよりはお腹を引っ込めるイメージですできれば膝ししっかり伸ばして前ももが疲れるかもしれないけどこれは太くなる心配ないから大丈夫です いなりできなくてもね、やるだけに意味がありますからね。しっかりね、できないことやってったら体変わりますからね。できることするよりはできないことする方がいいです。もう後半戦だから頑張ろう。この足しっかり伸ばしましょう。OK、次は万歳したままでつま先上げたまま足を入れ替えます。行きましょう。初日は膝が少し曲がってもいいよ。 足を90度だけ動かしますマイペースでいいでですよできればしっかりつま先を起こして毎日やると全然余裕になるから初めのうちはきついかもしれないけど大丈夫身を見よう見まねでその調子でしっかり動かしてみて楽しむことが一番少しずつ進歩してるから大丈夫頑張って 最後におまけとして1種目で体幹がしっかり鍛えられるメニューを紹介しますデッドバグですこれはしした状態から足をを上げてて腰つけて体をちょっと起ここますこれでキープですつらかったら何度か降りてもいいです息は止めないように吐き続けます目安は3回から4回の呼吸でいきましょうあとこれでキープ もし頭疲れる人は持っててもいいですよ足が暗くなったらね、片っ端を詰めたりして自分のレベルでやってください息が止まってしまうとお腹の奥に効かないので息は止めないようにやってみて頑張ってオッケー。今のあと2回やったら終わりこれで完全にペタバラが作れますいきましょう頑張って マジでお腹が引っ込む系頑張ろうできないことやることに意味がありますからね辛くったりねできなくってもね自分のペースで頑張ってみてください息しっかり吐いていこう楽しんでいこうその調子長く吐いて頑張っていこうあと10秒8 7 6 5 4 3 2 一歩付け、うおお。が鼻が、さあラスト、これで終わり。本当に終わりです。行きましょう、頑張って。スタート。ラストラスト、頑張っていこう。息しっかり吐いて。もうあと少しだよ、みんなよくここまで来れた。あとちょっとで終わる、頑張っていこう。息しっかり吐いて。途中で降りてもいいよ。明日も頑張っていこうね。 お腹どどんんん引っ込んでいくよ姿勢も良くなって体重も減って理想の体型にどんどん近づいているよ頑張っていこうあと少し21うわ痛いった